ということで女性のわがままっていうところが気になりますしそれを叶えてくれるっていうのがすごく気になりますねさて一体どんな意味があるんでしょうか今回このマリランテのことを紹介していただくのは朝日加瀬アドバンスのサイさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの朝日加瀬アドバンスの YouTube チャンネルでは初めての女性社員さんの登場ということで嬉しかったです今回のテーマが 女性向けのののインナーとのことこなので前回出演されていた男性社員の方だったらどうしようかなってちょっと心配してたんですけどそうですよね前回の配信は個性的で愉快な社員が登場してたのでさんが多少不安を感じられていいいたの無理なと思ます早速ですが今回紹介してくださる「マリランテ」についてですが「女性のわがままを叶えるインナー」というキャッチコピーがすごくインパクトがあってめっちゃ気になってるんですけど。 一体どうういい、ったインナーなのでしょうかはい、マリランテは当社がこれまで繊維事業で培ってきたノウハウと厳選した素材を使用して開発した女性向けインンナーのブランドとなっております快適な着心地という点はもちろんそれに加えてキュートさ美しさセクシーさも兼ね備えているインナーそれがマリランテです茂木さんは普段どんなポイントでインナーを選ばれていますかそうですね、インナーを選ぶ時は やっぱりこう自分がときめくものが欲しいなって思うので結構デザイン性を重視して選ぶようにしてますそうですよね、はい、下着つけるだけで気分上がりますもんねかなり上がりますねデザインが良かったり素材が良かったり着け心地もいい機能性にも優れているそういったインナーというのはどうしてもお値段も高くなりがちですよねそうですねでも今回紹介するマリランテについては企画やデザインから生地選定まで全てを自社で一括管理しております そのため製造コストも低く抑えられている分価格もリーズナブルにお買い求めやすい設定でご提供できるんですもちろんリーズナブルなだけでなく素材やデザインにもしっかりこだわっておりますなるほど女の子がインナー選びで悩むポイントにこうあれもこれも取り組んで願いを叶えようとしているっていう点からそれで女性のわがままを叶えるマリランテっていうことなんですねはいそういうことになりますね。 ちなみにやっぱりマリランテのデザイナーさんや開発チームのスタッフさんたちもそうですねちょっと偶然なんですけど。<笑>というのはちょっと冗談でしてそんなことは一切ありませんが開発のの際には女性の理想をを叶えよううとというこだわりてもともと当社は大手の下着ブランドさんにも生地素材を提供しておりましたので。 インナー開発に関すするノウハウハは持っていたんです、うん、当社で下着ブランドを立ち上げることになった際には素材メーカーだからこそできることは何かということを追求していましたつけ心地素材機能性デザイン価格多くのことにこだわってマリランテが生まれたという経緯があります。 まあそういった意味で申し上げますとわがままなのかもしれないですね<笑>。はい、ますます気になってきたマリランテですが、このマリランテというネーミングにはどういった意味があるんですか？あ、どんな意味があると思いますか？マリランテ、マリマリってなんかこうマリアージュとかなんかそういうあなんか マ, そうです、ね、マッチングなんて言ったらいいんですかね？とランテは。 なんかこうリストランテみたいな感じ。でしか聞かないランテ。そうですね。そうですねなんか外国語の。そうですね。女性の体に合うみたいな感じじゃないですか。すね、ああ。これはいいんじゃないか。ちょっと遠いかもい。遠<笑>かった。今ヒント出しますね。はい、こちらです。上からまるまるまる。まり。うん。上から。 マリコしか出てこないんですけど、私 A. K. B. で, すそうです、え、そうです。<笑>それですか。そうです。え、<笑>本当ですかそうです。造語なんですけど、たまたま、えっ、ー、と、ちょっと響きがいいのと、はい、一応。えっ、ー、と、うちの下着のデザイナーの名前がマリコなので、そこに、はい。あの、輝くっていう外国語の、あの、ランテ、どうぞ、付けましてうう、ね、マリランテという意味になりました。ああ、すごい、まさか A. K. B. とちょっと関わりがあるとてことですね。<笑>すごい、そういう意味だったんですね。 なんかこうマリランテにより一層すごく親しみと興味が湧いてきましたありがとうございます是非茂木さんのように日々自分を磨きながらアクティブに活躍されている女性の方々に身につけてほしいと考えておりますはいいつけてみたいですということで次回も引き続きマリランテについてご紹介していきますお楽しみに今回も最後までご視聴いただきありがとうございました概要欄に旭化成アドバンスさんのウェブサイトや ツイッターのリンクを貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。以上 AKB48 もぎしの森篠ノブが MC でお届けしました。またねー。<笑><笑><笑>めいないなすごい。